と言われにが笑いだった。平野は主演ドラマ、黒鷺 TBSK 最終回の番宣のため出演。同じくジャニーズの AA。グループ小島健と佐野翔斎もゲストで出演していた。川島が平野にどんな後輩か尋ねると平野は、あんま接点ないよね。と話し佐野は初対面だと明かした。小島は半年後輩のほぼ同期だったようで平野は、あ そうなのと驚きの声を上げ小島が関西で一緒にやってたこと覚えてないですかと恐る恐る尋ねると平野は笑いながら覚えている覚えているけど、そんなにプライベートで飯行ったりとはない。と川島に伝えた。このやりとりを聞いていた川島は苦笑いで、ちょっと気まずくなっちゃったね。ごめんね、と謝罪。スタジオは笑いに包まれていた。 この日はクリスマス直前ということで出演者同士のプレゼント交換会を行った。平野は一番大きなプレゼントを選択。これは小島からのプレゼントでアメリカで大人げのコーンホールというゲーム。8メートル23センチ離れた板をめがけてバッグと言われるトウモロコシの粒を詰めた袋を投げ、板に開いている穴に入れれば3点。板に乗せれば1点となる。 小島は動画で見たことがあり、やってみたいとこのプレゼントを選んだそうで、さらに平野も、僕も最近インスタでこの試合のやつばっかり見てたんで、やってみたくて、と興奮気味。奇跡のような偶然に小島は、やった、嬉しい、と喜んでいた。スタジオでは平野とジャングルポケット大田広久チームと小島、佐野チームで対戦することに、 平野は1インチ目から板の上に乗せ1点獲得。他のメンバーは板の上に乗せることもできないのに2インチ目は穴の中に入れて3点獲得。川島は見事な投球に、下から吸ってないと驚きの声を上げ他の出演者たちも唖然としていた。さらに小島の投げたバッグが穴に引っかかった状態になると平野の3インチ目。 川島が、くんが入れたらスターすぎますよ、とったその言葉通り、小島のバッグごと自分のバッグも穴に通す奇跡の投球。スタジオは、え、すごい、と大盛り上がり。川島は大興奮で、世界行けよ、と叫ぶと、平野は苦笑いしながら、これじゃないんですよ、と首を振っていた。その言葉にネット上では、川島さんの、世界行けをあえて、 この言葉言ってくれてる川島さんが世界行けよ、を簡単ふ、って言って手間じで最高すぎる。W、世界行けよって。川島さん、嬉しいよ。嬉しいけどなんか複雑なお年頃なの。私には金プリが世界進出してよ。みたいな聞こえ方して涙ちょちよぎれ、と様々な捉え方をするファンがいたようだ。 平野は個人的にすごく気になっていたコーンホールが当たりました。家帰って一人で楽しみたいと思います。メンバーとか呼んで一緒にできたらなと思ってます。と黒さん、黒詐欺公式ツイッターに動画でメッセージをアップ。日本コーンホール協会も今朝のコーンホールのスーパーショット、エアメールショットがすごかったですね。キングプリンス平野さんの入会もお待ちしています。